今回も引き続きレディースインナーブランドマリランテについて私もぎしのぶがお届けしていきますということでさいぐさん前編ではマリランテの概要やブランドネーミングの由来について教えていただきましたそして今回ははい今回はこちらに実物の製品をいくつかお持ちしましたので実際にもぎさんにも手に取っていただきながらマリランテの魅力をお伝えしていければと思っておりますはい ということで、実際の商品を用意していただきました。いや、私もうめちゃくちゃ可愛くて本当にめっちゃテンション上がってます。私、インナーフェッチというか、ほんでコレクションするのも好きだし、こだわりが強い方なので、すごい。細かいところも結構見させてもらったんですけど、ありがとうございます。私、特に気になったのがこの肩紐の部分。 あれですよね。めちゃくちゃ可愛いですよね。そうなんです。これ結構こだわっていて、えっと服から肩ひもが見えた時に下着っぽいのが嫌っていう場合が多いので、うんでね、なのであのあまり下着っぽく見えないストラップにしてます。いやー、すごい。そこに気づいてくれるっていうことがもうめちゃくちゃありがたいですね。いつもありがとうございます。ええー、すごい。あとこれもすごい刺繍が可愛いですよね。めちゃくちゃ。そうなんですよ。これも、えっと大胆な花柄で、これ結構。 あの高級なレースなんですけど、うちがちょっとふんだんに使って作っております。嬉しい！すごいつるっとしててこう外の服にも響きにくいですよね。あ、そうなんですよ。うん、ここのところがですね。あまり縫い目がないようなデザインになってますので、うんうんうん、下着つけて上着た時にあまり響きにくいように作ってます。素晴らしい。ありがたいですね。 ええー、ほなんかおすすめポイントとかあったりしますか。そうですね、これも結構グラデーションが可愛くて。で、ここカットの部分が、あの、つるっとしてるんですよ、はい。なので、あの、ぴったりとしたお洋服着るときに、やっぱり、あの、ブラジャーのレースとか、の、刺繍が響いてしまうっ、ね、いうことがあるので。デコボコすることがありますね。そうなんですよ、それが、これはないっていうのが、一番の特徴ですね。素晴らしい。嬉しいですね、あと、シームレスで言ったら、このショーツの方も。 シームレスになってますよねそうです。そうですそうです。シームレスカットって言いまして、ここがあの縫い目がないデザインになってますので、あのパンツを履いたときに響きにくいデザインになっています。素晴らしい本当にやっぱタイトな加工をしたいときもあるじゃないですか。そうですね。そういうときになんかこう上にストッキング履かなくちゃとか、そうですよね。いろいろ考えちゃうからこういうところにまで気を使ってくれるのはすごくありがたいですね。そうですね。女性のわがままを叶えるっていう点であのこだわってますので。 ここからはサイグさんにさらに深く掘り下げてマリランテのおすすめポイントについてご紹介していただきたいと思いますモギさんはインナに関して以前に悩みなどを持っていたことありませんかそうですね、まあやっぱりよくあるのはこうワイヤーが痛いとか付け心地の部分ですかね歌って踊ったりもするのでたくさん動くとずれてくるとかそういうのは少し気になったことがあります そうですよね、うん、ほとんどの女性の方が一度はインナーについて悩んだ経験があるかと思いますこちらは私たちが以前に実施した下着の悩みに関する社内アンケートの結果になります20代30代の方意外かもしれませんが着け心地やサイズに関するお悩みが大半を占めているんです、うん、着け心地に関するお悩みで言えばワイヤーがきつい肩紐がずれやすいカップが浮いてきてしまうですとか サイズに関するお悩みではメーカーなどによってサイズが変わるためサイズ選びが難しいとかコスパの面で言えばつけ心地・デザイン性を備えたものは大抵高いと感じる可愛い下着や値段の貼る下着は選択しづらいとかどれも共感できるものですよねめちゃくちゃ共感できます今のアンケート全部私が書いたんじゃないかなと思うぐらい<笑>めちゃくちゃ共感してますそうですよね、はい、こういったアンケートを見ると 着け心地やサイズに関する悩みには実に様々な声がありますよねつまりいかに自分の体にフィットしているか着け心地がいいかということが下着選びの大切なポイントになりますそうですねやっぱりこう20代30代の女性だと1日長い時間で外で働いている人も多いじゃないですかなのでやっぱり着け心地っていうのは本当に大切だなって思いますし でもやっぱりこうコストも気になっちゃうなっていう感じですよね。そうですよね。うん、価格も非常に重要なポイントですよね。うんもう全部本当に大切なポイントでこう。値段はなるべく安い方がいい。でも付け心地も重要だし。<笑>機能面も素材も。全部全部ってなってくると、これやっぱりわがままになってきちゃうんですかね。いやー、女性の皆さんなら、全員大体そうだと思いますよ。うん そこでそんな茂木さんのようにあれもこれも叶えたいという方におすすめしたいのがこのマリランテなんですアンケート結果にもあった皆さんが悩んでいるポイントがマリランテのこだわっているポイントでもあるんです1つ目はつけ心地2つ目は素材そして3つ目はコストメリットですまずつけ心地についてですがこだわりのフィッティング機能を盛り込んでいるということモールドカップや パターンをオリジナルで設計しているということですこのブラジャーはとても柔らかいワイヤーを使用しておりまして麦さんもさっきおっしゃっていましたがワイヤーのあたりが気になるということを、うん、はいおっしゃっていましたがになりますこちらが一般的なブラジャーのワイヤーなんですがちょっと触ってみてくださいお、すごい全然めちゃくちゃ硬いですね硬いですよねこんな硬かったんだそうなんですで、こちらがこのブラジャーに使用しているワイヤーになりますちょっとこちらも一緒さん。 おおすごい全然違いますねすごいソフトですよねめっちゃソフトにすごい動きますそうなんですこういう柔らかいワイヤーが入ってますのですごく当たりがソフトになっていますですのでブラジャーのお悩み上位を占めるワイヤーが当たって痛いから苦手という方へおすすめですいいですね。アンダーも締め付け感が出にくいように設計しておりましてカップもバストをすっぽり包み込む設計ですので優しくフィットするんですよ こうデザインもめっちゃ可愛いですもんねそうですよねすここが結構安心感があるデザインになってます、うん、もう1点は日本人の胸に合うようにモールドカップをオリジナルで作成していますモールドカップというのはこういうちょっとつるっとした見た目なんですがカップとパッドを一体にして作っていますのでお洗濯などのお手入れが楽ちんです めっちゃいいですねもう悩み全部解決してくれたんじゃないかって感じ本当ですかありがとうございますい や, やっぱりこうワイヤーの痛みが軽減されるだけでだいぶストレスも減っていくと思うし、はい、本当その一体型、はい、めちゃくちゃありがたいですそうですよね、うん、お洗濯でよれてしまったりとか、はい、そういうお悩みがありますよね、はいはいはい、次に素材についてですが厳選された繊細なレースや品質のいい素材を使用しております 高級感のあるストレッチレースをたくさん使っておりレースもいろいろ種類があるのですがこだわりの国内メーカーで開発して繊細な糸で編んでこの柄が出るようになっておりますショーツのバック部分はお洋服をきれいに着られるようにテープを使っておらず切りっぱなしの生地を使用しておりますので段差がつきにくいんですすごいですね本当にレースがすごく繊細だなって思いますし、はい あのさっき触れた肩紐の部分だったりとかも、はい、すごいこだわりを感じる商品になっているなって思いましたありがとうございます最後のこだわりポイント3つ目はコストメリットです当社にて素材手配から生産まで一貫で管理することによりお手頃価格で提供させていただいておりますよりすぐりの素材を使用していますが生産から販売まで当社一貫で管理することによりコストパフォーマンスの良い商品をご提供できます 届いてがっかりしないことを目指して開発しておりますはいコストメリットについてお話ししていただきましたがやっぱりここまで願いをこう叶えてくれるっていう感じだとやっぱお値段もっと張るのかなって思うんですけどそこまで気を使ってくださってるんですねそうですね本当にありがたいですありがとうございますはいということで女性のわがままを叶えるインナーマリランテについて前編後編にわたってお送りしてきましたが 私もマリランテとっても気に入りましたありがとうございます本当にデザインもめちゃくちゃ私にグッとくるものが多くて良かったですこれからたくさんチェックさせていただきたいと思いますお願いしますさいぐささんありがとうございましたはい、概要欄にマリランテのウェブサイトやインスタグラムのリンクも貼っていますのでそちらもぜひチェックしてみてくださいねそしてこちらのチャンネル登録もよろしくお願いいたします 以上、AKB48、もぎしなぶの MC でお届けしました。またねー。文字に向かって、なんて言ったらいいの A だけ私がやってもいいですか、うん、こう、内側にまず削れてるって話なんですけど、伝わってますか伝わってますか<笑>